皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月4日、今日は超 DQ10TV の放送日で、バージョン 6.3 に関する情報がたくさん発表されました。例によって情報量が多すぎて処理しきれていませんので、来週の広場の記事を待ちたいと思います。そんな中、超 DQ10TV を見ながら何をしていたかと言いますと、ひたすらドラゴンカードの消化に努めていました。 720時間の時間制限のためというよりかは、道具カバンや倉庫の容量圧迫を少しでも緩和するためというのがメインです。そして、サポさんで安定して楽に倒せる構成がこれです。自分はレンジャーで行って、とにかく守りの霧を維持し続けるだけのお仕事です。この構成で、早ければ1分15秒で倒せますし、多少下だったところで3分以内には倒せます。 全滅の危険性もほぼないので超 DQ10TV を見ながらの周回も楽にこなせましたそうこうしているうちに破片が300個たまりましたので2回目の王女の愛の合成をやりましたこれは多分レアドロッププラス 1.1 倍の効果で埋め尽くすまでやる必要があるってことですよねそんなのいつになったら終わるんでしょうかアレキサンドライト終身刑ってやつなんでしょうか